やーかさ聖域へ再会を待ちわびたよスバタンスバタンはやめろロズワール待ちわびたわバルタンラムまでつかバルタンってなんだよどうしたんですかナツタンオッドまでつかどうせ呼ばれるならエミリアタンに呼ばれたいよどうしたのスバルエミリアタンバルスが名前にタンをつけて呼んでほしいそうですよえタン付けでスバルのことを 思い切って呼んでであげたらどうですめちゃくちゃ喜びますよエミリアタンこんばんそんなあらたまって言われるとすごく恥ずかしいでもスバルがそう呼んでほしいならエミリアタンすす。す 次回のリ・ゼロから始める異世界生活親子いよいよ始まるスバタンの試練あ邪魔してんじゃねえ